ちょっとショックなことがありました。ありましたねー。暴れるぞ、これ。<笑>じゃあみなさんに教えてください。はい、ショック。エ、はい、シャドウです。はい、サムでーす。はい。今二人は箱根にいます。はい。そ、はい、こ, こに何かありますか？はい、ロマンスカーが停まってます。はい。 じゃあ、マスカーについて何どんな思い出ありますか ちょっとショックなことがありましたありましたねあっバレるぞほらじゃあ皆さんに教えてください<笑>、はい、ショック噴火レベルがね 2? あのロープウェイは見合わせてます、はいはい、らしいです、僕たち、ちょっとかなりショックですけど、あーここまで来たのに、ロープウェイに乗るのを楽しみにしてたんですけど、結局乗れなくて、はい、かなりショックです、渋滞に紛れてね、うん、紛れてたら、まみれて来たのに。 今箱根の、えー、ガラス森、ガラスの森来ました。撮ってるの？撮ってるよ。えっ、ー、と箱根のロープウェイがあの火山、え？なんか噴火するかもしれないっていう規制が入っちゃって、ね乗れなくなっちゃったんで急遽、このガラスの森っていうところに来ました。はい、はい、そうです。じゃ。 行きましょう。はい。行きましょう。ここは白ね、うん、ガラスの森っていうところです。うん、ここほらすっごく綺麗なガラスが飾っている木があります。キラキラね結構綺麗だよね。<笑><笑><笑><笑>はい、うん。じゃあそこ入りたいと思います。はいじゃあ行きましょう。はい。うん あもう帰帰るわ。帰ろう<笑>何かありましたか<笑>えーっとクレジット払いができるのかと思ってたんだけど現金払いじゃないと入れなくて二人とも現金の持ち合わせもなくてで、えー、ってで近くにコンビニがあるから歩いて5分くらいのところにあるよと教わったんだけど5分くらい歩いても全然なくって諦めて戻ってなので。 はい、帰ろうそうですそうですボロボロ<笑>ついてないですけどでも人生はこんなもんですから時々、まあ、つまり山あり谷あり で, でも僕たちは本当の自分の本当の生活を皆さんにあのお見せしたいですからでも毎回こんなもんだよでもそ う, そうあのお見せしたいこういう 100% 自分の生活を皆さんにお見せしたいですから、うん、こんな 人生ってこのもんですよ。っていう感じで、これこういう風に動画を作っています。次の旅行を楽しみにしています。同じくはいプラス思考前向きに考えましょうね。うん、どんなことあっても次のチャンスまたありますから。こういう考え方で。 人でも入り口の近くでも綺麗なガラスのやつ見れたしねそうですそうです今はドライブしてますさっきはいガラスの森入れなかったから、うんまあ、今度また行きたいと思いますうん今度ちゃんとお金用意してねそうそうそ う, <笑>そ う, そ う, そうあとは今度箱根来るときにちゃんと、うん、そのロックウェイも乗れ る, 乗れるようにようにそうそうんうそうそうそ う,、ね、うそ う, そ う, そうで今は 走ってますうそうそうそうそうね。はい橋のう方面に行ってみたいと思います。うん、うそうそなそう、ね、雨が降うてきた。あら。ちょっとしょうがないね。そうそうがないね。そうそ、ん、うそうそうそうそうそうそうそうそうそうん、大丈夫です。まう、あ、そついてたからね。そうこんなもんですよ。うん。うんね、そうそうこれはこれでまた楽しいしね。そうそうそう いい意外と悪い意外、両方、うん、人生ですから、別に何か損したっていうわけでもないし ね, そうですね、うん、ただついてなかっただけで、うんうん、こういうの楽しまないと人生損だよ。そうそうそう 今日は箱根旅行なんですけどもいろいろあって。 結構自分の中では面白いなと思います。<笑>うん、どう思いましたか？もう帰りたい。<笑><笑>まあ楽しかったよ。うん、はい。うん。えー、じゃあ今 日, の動画をえ今日の動画はここまで。<笑>はい、はい。じゃあまた次の動画とライブでお会いしましょう。はい、またお会いしましょうね。バイバイ。